ははいでは早速測っていきましょう見えますかね5 9 4 6キロ切りですねアルミで6キロ切りはすごい軽いですねはいではえ紹介していきます 今回アルミフレームアルミホイールでどこまで軽量化できるかってことなんですけども、えー、まずフレームなんですけどもトレックのアルミフレームのエモンダ ALR になりますねこちらの完成車だとフロントホークのコラムがアルミなんですけどもこちらのモデルはフレームセットのようでフロントホークのコラムがカーボンでフルカーボンでできてるんで 結構そこで軽くなって多分 100g ぐらい軽くなっていると思いますでクランクはデュライス9 0 0 0のものですねまあいつも僕が使っているクランクを、えー、利用してますで今回チェーンリングがちょっと珍しいと思うんですけどダインチェーンリングのフロントシングルにしてますアブブソリュートブラックの ワンバイレブですねあのナローワイドのフロントシングル用のチェーンリング 38t こちらが 66g になっていますで、デュラエースのクランクと合わせて、えー、550g 前後だったと思いますデュラエースの純正の、えーまあ、2段のフロントダブルのものが 620g 前後なんで、まあ、ここで 70g ぐらい軽量化できていると思いますで今回あの見てわかる通りフロントシングルなんでフロントディレイラーがないんですねでそこの、まあ、フロントディレイラー分丸々軽量化とあとそれに付随するワイヤー類がないということでここも結構大きな軽量化ポイントになっています 今回、軽量化のポイントの一つでもあるんですけども、こちらのスプロケですね。これが TNI の超軽量のスプロケ、アルミのスプロケで、まあ、12から25のものなんですけど、110g ですね。かなり軽量です。デュラエースより何十 g も軽いんで、これでかなり軽量化してます。 で値段が、まあ、これちょっとヤフオクで買ったんですけども7000円ぐらいで買いましたね、まあ、アルミのスプロケなんで実用性はちょっと低いというか耐久性が多分低いと思うんで実際はこれであんまりがしかし乗るっていうのはちょっと難しいかもしれないですね、まあ、ちょっと安かったから買ってみたっていうのもあるんですけどこれでかなり軽量ができましたでリアディレイラーは9100のデュラエースになってますこちらもターマックの方がちょっと一時的に利用してきてます まあチェーンなんですけどもまあ別にこれこだわったものじゃなくてまあなんか Amazon で安く売ってたゴールドのチェーンがちょっと色的に面白かったんで買ってみただけです、まあ、多少軽いみたいですただ、ね、まあ性能で言ったらシマノのもの買った方がいいかもしれないですねボントレーガーのスピードストップっていう、まあ、ダイレクトマウントのブレーキですねこちらもヤフオクでまあ1万円ぐらいで売ってたんで安かったんで買ったんですけどもこれもデュライエースのブレーキよりも 少し軽い で, す、ね、でまあコストパフォーマンスはいいかもしれないですでこちらがフロントのダイレクトマウントブレーキこちらもボントレーガーのスピードストップですね全員合わせて、まあ、270g 前後だと思うのすマビックですねマビックのキ、えー、シリウム黒エグザリット SL っていうモデルの限定モデルになってますねカラーリングが限定モデルになってます でこちらが、まあ、1420g 全部合わせて 1420g でしたでステアレーバーは、えー、デュライスの9100ですねこちらもターマスが一時的に利用してきてるものになります、えー、ハンドルがで今回ボントレーガーのトリプル X っていうハンドルとステムが一体型になったかなり軽量のものにしたんですけども、まあ、これじゃなくても、まあ、6キロ切りはできたかなと思います まあ、このハンドル自体は、ハンドルとステムが一体型で2 3 0ムなんですけども、1万円から2万円ぐらいのカーボンハンドルだと、まあ、軽量のもので180から1 9 0ムぐらいで、ステムがまあ大体軽量のもので100から1 1 0ムぐらいとね、まあ3000円とかで買えるとは思うんですけど、そちらを合わせてもまあ300いかないぐらいなんで、 差、まあ、が 70g 以内ということで、まあ、今回ボトルケージをつけた状態で 50g プラスで測ってるんでそれを外して、えー、測れば、まあ、普通のハンドルでも 6kg 切ることができると思います余談ですけども、えー、ステムキャップが、まあ、キャプテンアメリカの縦みたいなやつを使ってますで今回シートポストは、えー、FSA の 軽ホースなんですけどこれ別にそんなに軽くはないんでここはもうちょっと軽量化できる余地があると思いますサドルなんですけどとりあえず中華カーボンのものを使ってますこれ3000円ぐらいのものなんですけどもこれで 100g ぐらいですね、まあ、あの S ワークスのドーミエボとかちゃんとしたものにすればもう少し座 り, 座り心地はいいかもしれないですね、まあ、だいたい 125g 前後になると思います今回はちょっと安くしやげます でボトルケージなんですけども、まあ、本当はボトルケージなしで計測しようと思ったんですけども、ちょっとまあデザイン的にかっこよかったんで、あえてつけて計測しました。えー、こちら1つ 25g 前後あるんで、2つで 50g ぐらいですね。だから実際はこれ外して、まあ計測した方が 50g 有利なんで、それでもよかったんですけども、ちょっと今回あえてつけた状態で、えー、計測してます。 でタイヤなんですけどもブリヂストンのエキステンド R1S っていう、まあ、140g 前後ぐらいの超軽量なクリンチャータイヤになってますでチューブの方は、えー、ソーヤのラテックスチューブになってますなんでここのタイヤとチューブ今回はここがかなり軽量化のポイントになってます